VTuber の神の神インクです今回は日曜日の夜に行われる賞についいいいててお話ししていきたいと思います日本からはピエールマンブラストワンピース奇跡の3頭が参戦しますね果たしてどんな結果が待っているんでしょうかレースが今から楽しみですねインクチャンネルというわけで凱旋門賞の出馬表はこちら 人気の中心はやはり史上初となる凱旋門賞3連覇を目指すエネイブルでしょうこれまで14戦13勝とほぼパーフェクトな成績を残してますし7月に復帰してからのレースぶりを見ても勝負強さが光ってますよね正直弱点が見当たらないというのが本音です安城のデッドオリキ士も世界的な名手ですしこの秋には 短期免許での来日が決まっているのでそちらも楽しみですねとにかく今年の見どころは「エネイブルがどんな走りを見せてくれるのかそれとも任す馬が現れるのかでしょう今年は3頭の日本馬が参戦してますがその3頭よりも日本らしいと言えるのがジャパン今年のイギリスダービーで3着に入った3歳馬ですが実力は確か。 前走のイギリスインターナショナルステークスでは強豪クリスタルオーシャンを下して優勝このクリスタルオーシャンというのは今年のキング・ジョージ6世クイーン・エリザベスステークスでエネイブルとクビサの接戦を演じた実力馬3歳馬なので5 6 5 k ロという筋量で走れるのも大きなポイントですね安城のライアン・ムーア騎手も凄腕ジョッキーですから。 日本の凱旋門賞初制覇はもしかしてジャパンかもしれませんねジャパンと同じく3歳馬のソットサスは地元フランス勢お姉ちゃんが g 1 6勝の強豪馬という決闘ですが弟のソットサスもフランスダービーを制覇凱旋門賞の前哨戦ニエル賞ではゴール前抜群の切れ味を発揮して快勝名前の通り ほっと刺して勝ちました、ね、ソットサスと同じルジェ級車からはソフトライトが武豊騎士を背に参戦こちらも楽しみです他の地元フランス勢ではもう一つの前哨戦フォア賞を制した昨年の4着馬バルトガイスト前走でドイツの g 1を制して4連勝中のフレンチキングが上位を狙いますエネイブルと同じくイギリスから参戦のガイアース 2走前のガネーションはバルトガイストの3着に敗れましたが久々となった前走はドイツの G1 バーデン大将に参戦そこで2着に2秒以上もの大差をつける圧勝劇を演じました逃げ馬ということでペースの鍵を握る存在になりそうですマジカルは前走のアイリッシュチャンンピオスステイクスを賞このレースは日本から参戦したディアドラが4着です エネイブルとは4回対戦して全て負けていますがそのうち2着が3回お姉さんのロード・デンドロンもイギリス・オークスでエネイブルの2着ですから最後に一矢報いたいところでしょうチェコから参戦の長野ゴールドですが場名の由来はチェコのアイスホッケーチームが長野オリンピックで金メダルを取ったことから来ているらしいですね追い込みタイプの馬で堅実な走りが魅力ですが実績 少しし物足りないかもしれませんそして最後に日本勢菊花賞馬奇跡有馬記念を勝ったグランプリホースブラストワンピースそして菊花賞と春の天皇賞の勝ち馬フィエールマン実績は皆さんもご存知の通りですよね今年はこの3本の矢で凱旋門攻略を目指しますインクチャンネルそして予想はこうなりました 本命はやはりエネイブル。史上初の3連覇は堅いと思います。対抗にはフレッシュな3歳馬からジャパンを指名しました。3番手は地元フランス勢から4連勝中のフレンチキングを。白三角はブラストワンピースとソットサスの2頭にしました。馬券の発売は日曜日の朝7時から。レースの発送は夜11時5分頃。 ということで、皆さんおはごはアビアンと。チャンネル登録よろしくね。